こんにちは。はどうもー、ケケピーです。他の方の動画を見て知ったのですが、逃亡版の場合はトラックタワーを天空に作る意味がないみたいですね。同じ過ちをする方が少しでもければと思いまして、天空トラックの回の動画のタイトルと概要欄を編集しました。移設は大変なので、このまま天空で続けていこうと思います。地下に洞窟があった場合、巻きつぶしをしないと効率が悪いみたいですね。 うん、そのうちやろうかなやらないパターンだなこの拠点で何か作るときはまず床を作っていくことが必要になってきますた。ままでは貯めていた丸石を使っていましたがもうそこをついてしまいましたなので今回は石製造機を作ろうと思いますクリエイティブのワールドで自分なりにいろいろししてみたのですが結局ある方の動画を参考にしたものを作ろうと思います こういう回路を作れる人はすごいですね。もっと勉強して作れるようになりたいです。仕組みを簡単に言うと、水の上に溶岩を流すと石ができるので、その石をピストンで押し出していく、というものです。石はシルクタッチがついたツルハシで壊せばそのまま石ブロックが手に入り、シルクタッチではないツルハシで壊せば丸石が手に入ります。今回作る石製造機は小さめのものですが、 クリエイティブで試したときはそこそこ効率は良かったです t n t を使えば自動化もできるのかな丸い仕掛けになってしまうだろうけどねまあ今回はそこまでは考えていないです今プレイしているバージョンは 1.2 ですが編集している時点では 1.4 のアップデートが来ています今後そのあたりの様子も上げていこうかなと思っています更新ペース遅すぎじゃねえ そうですね新しいパソコンを買ったので書き出しは以前より早くなったような気がしますこれで投稿ペースも上げられたらいいんですが今までのパソコンではスペックに m にマインクラフトなどのゲームはできなかったのですが今のパソコンだと多分できると思うので今後はパソコンのゲームもやってみたいなと思っていますそれだと動画編集をする時間が減ってさらに投稿ペースが落ちそうだな。 そうですね、まあいい方法を模索してみますいろいろ調べてネットでパソコンを買おうと思っていたのですがその前に実物を見ようかなと思ってお店に見に行ったんですそこで店員さんに話を聞いてみると展示品処分で安くなっているパソコンを勧めてもらいました買おうと思っていたのよりスペックの高いのでその場でそのパソコンを購入しましたお店にも行ってみるものですね ののパソコンってどうなのいろんな人が触って汚れているのかなとか思いましたがすごくきれいな状態でした OS の初期化もされていたので実際に使ってみた感じでは新品と変わらないですねただ一度開封しているので食不良の交換とかができないみたいですって言っても店頭において使っていたんだろうから食不良の可能性は低いんじゃねえ そうかもしれないですね念のため傷がないかとか軌道確認とか付属品があるかどうかとかチェックしてくださいと店員さんに言われてチェックしました購入までにちょっと時間がかかるというのが少しネックですかねそれぐらいはしょうがないんじねそうですね本来家でやることをお店でやっているだけですからねと回路部分が完成しましたうん ちょっとブいですね次は水を入れるところを作っていきます、PC、でゲームをやりたたくて買ったのかそれもあるんですが前のパソコンはバッテリーがダメになってしまったんですバッテリーを交換すれば使えなくはないと思うのですが古いパソコンなのでこの際だから新しいパソコンの買おうとなったんですゲーミング PC ってなんであんなに光っているんですかね このパソコンもキーボードを光らせることができますゲームのステータスに応じて光り方を変えたりとかもできるみたいですおっと戻ってきましたいつも落ちるんだから足場をもっと広めに作ればそうですねそのためにもこの異質製造機が必要なんですよねキーボードが光るのは個人的にはあまり好きじゃないですなので、基本的にオフにしています パソコンの見た目は普通のビジネス用のパソコンみたいにシンプルなほうが好みです外に持ち歩くわけではないので見た目は気にしないことにしましたあれあっち側1ブロックずれてるなんでデスクトップ PC じゃなくてノート PC なの ノには持ち出さないですがなんとなく気分を変えるために家の中で場所を変えて使ったりするんですなのでノートパソコンにしましたあと、ノートパソコンのキーボードの方が慣れてて使いやすいんですやっぱりゲーマーの方とか実況者の方はデスクトップの人が多いんですかねスペックを高くするんだからやっぱりデスクトップなんじゃね水を張り終えました 次はこの上に溶岩を入れるところを作っていきます。デスクトップにしてマルチディスプレイとかちょっと憧れますよね。おっと雲だ。どこから来たんだろ。う。こっちに気づいていない感じだったな。たまにどこかに湧いてしまうんですよね。ちゃんと湧き潰ししないと。 最近の PC ゲームは f p s 系と言われているシューティングゲームが流行っているんですかねやってみたいとは思うのですがああいうゲームは下手なのでちょっと見の足を踏んでいますよく動画を見るんですが見ているだけでも面白いですね無料のゲームもあるらしいよそうみたいですね無料のものからやってみるものいいかもしれないですね シューティングゲームというとグラディウスとかジェビウスのような戦闘機のゲームを連想してしまうのですが最近では f p s 系のゲームのことを言うんですかねちょっと調べそうな発言だなあはは。そうですね持っていたゲーム機はファミコンとスーパーファミコンだけなのでどうしてもそういう発想になってしまいますと完成しました試しに動かしてみましょう やっぱりちょっとラグいようですが一応動いているようです<音楽>と思ったのですがしばらく動かしているとちょっと不具合が出てきましたここの水が溶岩に触れて丸石いになってしまうようです おそらく Java 版では正常に動くのですが、統合版ではダメなようです。いろいろ試行錯誤して回収しようとしたのですが、私のスキルではなんともできませんでした。 というわけで、ここが 2×2 の4ブロックのスペースにマグマを流していたのですが2ブロックだけにしました最大で4ブロックの石を押し出す仕組みにしたかったのですがやむなく最大2ブロックを押し出すようにしました効率は多少落ちるのだと思いますが一応動くのでこれで完成としたいと思います。 実際に動かしてみるとこんな感じです効率後のシルクタッチのツルハシで削っています<音楽>あ、そうそう しばらく動かしていると謎のアイテムをドロップするんですどうやら今プレイしているバージョンで起きるバグのようです新しいバージョンではこのバグは治っているようですということはこの謎のアイテムはかなりレアなアイテムですね土ブロックのような色ですが黄緑色でアップデートと書いているように見えますどうやったら見やすくなるかな 裏側からですが、こんな感じです。今回はほとんど雑談になってしまいました。今回作った石製造機は参考にしたものとほぼ同じなので、詳しい解説が知りたい方は他の方の動画を参考にしてください。ちょ、投げ槍だな。 ご視聴ありがとうございましたありがとうございました